こんにちは関口慎吾です、えー。この動画はまた、えー、何も決めずに雑談をどうしてもあの YouTube の動画って自分もそうなんですけどレッスン全部レッスンになってきちゃってあの自分が見る側の時ってあんまレッスンの見ないんで あ, の、ね、あんま勉強したくないんでゆるくあの雑談にできたらいいなと思ってますでまたなんか どういうトピックを扱うかっていうのをいつもあんまでも考えてないんですけどもしあのこういうのをし、まあ、教えてほしい喋ってほしいとか、まあ、弾いてほしいとか何でもいいんですけどもしリクエストがあったらあの下の方のこういうことやっちゃうけど<笑>下の方のえコメント欄に書いてもらったらえ全部見てますのでただま あ, あのこの曲のカバーをしてほしいとか よく言ってもらうんですけどそういうのはあんまねあの<笑>苦手なんでやってないんですけど、まあ、僕が何かあの喋ったりとか、まあ、弾いたりして意味がありそうなものはぜひやっていきたいなと思いますのでよかったら書いてください。はい、えっ、ー、とねこの動画では何を話そうかなと思ったんですけどまああの、今。 5月、今日5月になったんですけどうーんやっぱ3月4月とかになるとその進路というかね、まあ、分岐点じゃないですかその学生だったらね次どの学校行って何をするのか学校を卒業して就職したり仕事を始めるんだったらそもそも就職するのか自分でなんか、ね、会社を始めるのか 個人事業主として何かをやるのかとかねまあ、僕だったらミュージシャンなわけですけどなんかそういうのを考える分岐点的な時期だったなぁと思ってやっぱ今の年になってもその時期になるとねいろいろ考えるんですよ。うん。なんか年の初めよりも4月とかの方がね今年これからどうしてこうかなみたいなのをよく考えるんですけどまあ ななんんんかそんなタイミングだったんで、自分のそのどんな感じで音楽の仕事をスタートしたのかみたいな話をしてみようかなとただまああれですよね今だともう時代があまりに違いすぎてもしねこれ見てる人の中で二十歳前後とかでこれからミュージシャンやっていきたいなとか、ね、音楽で音楽を仕事にギターを仕事にっていう人に。 役に立つのかと言われるとちょっとあまりにも20年ぐらい時代が違うので役には立たないかもしれないんですけど<笑>残念ながら、まあ、なんですけど何か参考になる部分がねもしあればと思ってはいで僕の場合は、えー、っと音楽学校とかには行ってなくてずっと普通 の, あの学校に、まあ、私立の学校なんですけど 行って、大学まで、まあ行きまして。ただ、こう、えっ、ー、と、ギター始めたら、十四歳、中学二年生の時に始めたんですけど。まあ、ずっと独学で、えっ、ー、と、ロック、中心にロック、メタル。その当時は、もう速弾きのことしか考えてなかったですね。いかに早く弾くかみたいな。 本当にあのなんだろう今だって絶対できないんだけど、とにかく最初はもう刻む。これができなかったと思います。最初にやった曲があのヒデの DOD っていう曲で。 下手くそだけど<笑>から始まりだんだん洋楽の早引きとかあのイングウェイ・マルムスティーンとかあ違う違う<笑>みたいななんかそういういわゆるネ オ, ネオクラシカルメタル的なやつとかまあいろいろやったんです、はい、この話してても長くなっちゃう。 ただ高校生になってだんだんそのもう早いだけじゃなくてもうちょっと渋いものとかをなんかね色気づいてという言い方はどうなのか分かんないけど、ね、かっこよよく思えたんですよね、うん、まあブルースはやっぱりギターで弾くのにすごい楽しいジャンルなんで。 ブルースセッションとかかってましたからね本当に激渋いと思いますけど<笑>そうまあそれを経て、まあ、スティービー・レイボーンが大好きでその流れで、えー、と前回もお話に出ましたけどバークリーの友藤田さんのレッスンをなら受けるようになって、まあ、そこでブルースとかもっとファンク。 代表的なキャットウォークっていうこういうファンクのカッティングとかもその時に習ってでジャズの入り口ぐらいまで習ったのかなそのぐらいでやめたんですけどまあ大学も入って忙しくなっちゃったのでで大学に入ったら今度はジャズジャズそうだねジャズ犬ではないんだけど その入った軽音楽部はすごくジャズ色も強くてそこで初めてジャズを目の当たりにし枯れ葉ねギタリストだったらわかると思うんですけど枯れ葉をもうペンタトニック一発で弾こうとしても弾けないんですよ。<笑> 頑張れば弾けんだと思うけどねでも今までこうとかってやってたのにここでソロ取ってくださいみたいななんか違うでしょ<笑>そこでものすごい挫折をしましてでもこの流れっていうのは多分僕の世代の イタリストのすすごい王道な気がするんですよ、ね、そのジャパニーズロックから入ってってだんだんその洋楽のもっと難しいやつをやってみたりそこからブルースとか、えー、ファンクソウルでジャズみたいなでその後ヒップホップみたい な, なんかそういう流れっての人って多いと思うんですけど僕はまさにそんな感じで。 てん当に練習しましたねそこは頑張っていろんな人に教えてもらって、まあ、今でも苦手意識ありますけど、うんまあ、なんていうか終わりがないというかねそのジャズの勉強ってなのでいまだに僕も YouTube 見てこの間パット・マルティーノの YouTube 動画見てなんだこの考え方はと トライアドのなんかね、考え方、英語で説明してるんですけど全然わかんなくて、まあ、英語もわかんないんですけど<笑>そうまあなんか頑張りましたねその時は、うん、でまあ一通りのジャズ的な奏法を身につけていってまあその頃にだから大学そうですね 大12年の頃よくやってたんですけどだんだんそのディアンジェロとかエリカ・バドゥとかがすごくなんて言うんだろう盛り上がってきててというかその同じサークルにいた友達とかにね紹介というか教えてもらってみたいなスパニッシュジョイに。 有名なな曲あるんですけど何この音楽みたいなそこでもまた衝撃が走りでも今弾いたやつとかもそうなんですけどちょっとそのジャズと R&B とかヒップホップってつながってる部分があるんですよねボイシングだったり音の使い方はジャズなんだけど、まあ、リズムはもっとなんて言うんだろう、うん、まあヒップホップテイストだったり R&B だったり ちょっとねアフリカンなものが入ってきたりとかだんだん複雑にねつながっていくんですよねだからいろんなそのジャンルのギターが弾けないといろんなバンドをねやっぱやるので、まあ、ダメなんだなと思って練習してましたねいろいろうんでまあそれで大学卒業になり僕の場合は就職活動というものを一度もせずにミュ羽ちゃんになると ダメですよもう、ほ ん, と<笑>ほんとおすすめできないそんなことねあの普通にあの何か仕事をしながらわ<笑>かんないですだからその辺が難しいところでね今の時代こうやって YouTube もあるし多分すでに学生の時、まあ、もうそれ以前からね自分のチャンネル立ち上げて YouTube ですごい活躍してる人だってたくさんね、いるだろうから、まあ、何が正解かっていうのは正直ないですよね。うん、たまにその質問もらうんですね。そのミュージシャンとしてやっていくにはどうしたらあの、いいでしょうかみたいな、その学校、音楽学校行った方がいいでしょうかとか、うん、一度就職してから、 仕事はしつつやった方がいいんでしょうかとかなんかいろんな質問をもらう時あるんですけどもうどれも正解というかうんこれじゃなきゃいけないってやり方はもちろんないのでそうですねただ自分がやってみて思ったのはそのある程度音楽的な基礎を、あのー、若いうちにというかうん僕の場合は。 それがトモさんんのレッスンだったたりしたんですけど、まあ、それに限らずジャズもいろんな人に教えてもらって、まあ、クラシックギターも1年やったって話ね前回したと思うんですけどそういう本当あのベーシックな演奏力だったり<笑>音楽的な知識だったりとかは、まあ、プロで仕事にして音楽をやるっていうんだったらある程度若いうちに身につけておくと。 後がら楽というかすごくく支えてくれるものにななるかなってて気はしてますもちろんねそういうのが全然なく独学で音楽ただ好きでやってって気づいたらそういう基礎的なものも身についてたっていうね人もいると思いますので一概には言えないんですけど僕の場合はそういうちゃんと勉強しなかったら基礎は絶対身についてなかったと思うんで。 ただ楽しいでやってただけだったら今はないだろうなっていう実感はあるのでそうですねそれは僕の経験から言うと大事なのかなっていうのはすごい思ってますその基礎っていうのは音楽理論だけに限らずなんですけどむしろ理論は後で後からその要は名前を覚えればいいだけなんで勉強しようと思えば後からでもつくと思うんですけど いろんな音楽を聴いて耳を肥やすというかうーんなんて言えばいいんですかね例えばその C メジャーっていうキーが C のキーがあってダイアトニックえーコード要はキー C の時にまあ普通に使えるコードって思ってもらえるんですけど C メジャーセブンス d m 7 7th, E minor 7th, F major 7th, G 7th, A minor, B minor, flat 5th, っていうのはダイアトニックコードって呼ばれるものなんですね。なんだけど別にこれのダイアトニックって何みたいなのでもその音として理解してれば。 ななんとなくこういう感じで曲作るよねみたいにできちゃう人は別に理論は後から名前だけ覚えればいいんじゃないかなって思いますしだからそこも一概に言えないというかねうんまあその経験値を積んでおくっていうその耳のこれが一番大事なのかなって結局音楽ってもう耳でねあの基本的にはねやるものだから うん、だから耳が分かってればそのーコードネームが分からなくてもコードが弾けるわけですよね。例えばこのコードかっこいいなって抑えられるしその耳でああいいねこれで曲作れるなみたいな<笑>で僕今のコードネームって分からないんですよ。<笑>あのちゃんとこう探していけばあの 名前けけられるんですけど、うん、こういうコードに関してはあんまり意識してないで弾いてたりもするのでいいんです、うん、あのそういうところはねただ耳はそのいろんな音楽を吸収しておかないとうんいけないかなと思います、ね、あとまあギターに関して言うと、えー、ギターの基礎的な演奏力 まあ、それも別に習わなくても自然といっぱい弾いててうまくなる人もいると思います、うん、だから絶対 習, 習った方がいいですかいやそんなこともないと独学でいけちゃう人とか、まあ、それこそ YouTube 見て、えー、教則を読んでできちゃうっていう人は全然問題ないと思うただ僕はえっと 僕の場合は習ったことによって劇的に良くなった部分はあります。うん、その気づかなかった部分ってあって、えー、と結構大きいのはその弾く強さなんですけどタッチ、うん。要は全部強かったんですよ。<音楽> 強強さだっったし全部が強かったんですようんそんなつもりはなかったんですけど、ね、ただまあその当時高校生だったってこともあるのでねまあまだ今みたいにあのこんなにね力がなくなってなかったんで<笑>今何やっても疲れちゃいますけど疲れを知らなかったん多分ねみたいな感じだったんですよねうん。 なんだけどまあこれだともちろんそのプロのミュージシャンとしてやっていくことはまあまず無理なんですよね。それはどの楽器でも一緒であの、ね、小学校ぐらいでピアノやってる子だってもっとその、えー、クレッシェンドとか、ね、ピアニッシュモとか強弱があるわけじゃないですか。うん、だから音楽にはその大すごい大切な要素の一つは強弱だと。 思うんですよ、ね、その同じフレーズを弾くでも全然違いますよねその同じ例えばタブ風にしたら同じだと思うんですよ音符にしちゃったら同じだと思うんだけどその弾くニュアンスで全然なんていうかな、まあ、音楽なんでどういうメッセージを発してるかっていうのが全然変わってきちゃうというか。 全然ね違いますよね、まあ、強弱だけで言ってもそういう、まあ、コードもそうなんですけど ね, ね全然受ける印象って違うと思うんです、まあ、すごい 簡単な話、シンプルな話にしてますけどそういうその弱く弾くけど、えー、とただ弱いだけじゃないタッチ本当にただ弱いのってその音量だけちっちゃくなっちゃったりとかあの音に芯がない弱さになっちゃうとこれはこれで何も伝わらない音になってしまうのであくまでその。 音に芯がありつつ。弱, 弱いというか、優しいタッチだったり。そ<音楽>れは単音でもそうですし、こういうコードでも<音楽>。と思いますね。うん、だ、その辺は。自分だけでやってたら、身につかなかったなぁと。思うので、レッスン。 でちゃんと習ってその時にちゃんと基礎をつけておいたから、まあ、今でも何て言うんだろうな自分が思いこう描いてる、えー、タッチで弾ける、えー、思い描いてる 表, 表現ができるって言ったらいいのかな特に僕はギターインストでギターソロとか好きなので。<音楽> の強さとか左手の左手もそのスライドとかビブラートとかこういろいろ組み合わせて普通に、うん、<笑>普通に弾こうとしてもなんかスライド入っちゃうんですけどこれ機械的に弾いたらこういうことになっちゃうけど全然違いますよね、まあ、当たり前だけどそういうそのコントロールする。 テククニックをちゃんと身につけることでこういうふうに表現してこういう歌い回しにしたいっていうのをこう自然とねできるようにその技術を磨いておくっていうのはやっぱりある程度若いうちにうんできちゃうできちゃうというか練習して身につけておいた方がその後でもっと年齢を重ねてきた時に。 ああいうことがしたいいいういううううこここととががががししたたたっていうのが出ての出きた時に幅がすごく、ね、あの広がるその基礎基礎が土台があるからこ そ, そ発展的 な, なんていうか面白いことができるようになるというかそこの基礎があんまりしっかりしてないとせっかくいいアイデアがあってもなんかこう説得力がなかったり自分が本当に思い描いてる音になっていかなかったりとかすると思うので、ね だからなか結局もうなんかレッスンみたいな<笑>感じであんま雑談じゃないでこれねそうで す, すみませんほんといやでも雑談のつもりでうん<笑>はいちょっとごめんなさいまた長くなっちゃったんで結局あのどういう感じで音楽の仕事を始めたかっていう入り口までしか喋れなかったんですけどちょっとまた次の動画で次次だかまあいつか 続きは話したいと思いますので、はい。ありがとうございます。もうなんか？難しいですね。雑談って。<笑>までも本当に内容のない雑談だと多分誰も見てくれないと思うから<笑>、これぐらいでいいのかな？はいまあ、なんか感想とかリクエストとか何でもコメントでいつでも、えー、書いていただければと思います。 ということで、最後まで見てくれてありがとうございます。またまた。